一人暮らしによる一人暮らしのための料理動画。自分でご飯。みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターコースの瀧崎さでございます。今回はまた自分でご飯ということで。またかって感じですけれども、えー、とトマトソースを作ってみたいなと。 思います。トマトソーストトマトソースの1人暮らしをおすすめポイントとしてはとりあえずまあ簡単ということですね結構手早くてちょっちと作れちゃいますで、2つ目は、えー、手軽 手, こ手軽じゃないや、えー、手軽っちゃ手軽なんだけども、特別な材料がいらないということですトマト缶さえ常備しておけばなんとかなるかなという感じなんですけども、これはまあ後々で、3つ目としては応用が効かせやすいということです今回は普通にスパゲッティで仕上げますけれども、これが、ね、マカロニとかと別のパスタでもいいですし えー、グラタンとかラザニアとかそういったホワイトソースと絡めるときのソースを使ってもいいですしあとオムライスとかにも使ってもいいですよね僕たまにやるんですけれどもケチャップライス作って卵でくるんでお皿に乗って乗せてでそして普通だったらそのケチャップで仕上げるんだけども今回のトマトソースをまた使ったりとかするとなんかおいしいっぽいねみたいな感じ、えー、そんな感じで便利なのでぜひとも覚えておいていただけると嬉しいなと思いますすごい簡単なので、えー、絶対に。 うまくできると思うんですけれども。どうでしょうかね、まあ。とりあえずやってみましょう。また動画の中で、動画の中というか動画を見ながらちょこちょこと話していきたいと思います。とりあえずスタートーはい。いや。まず、あまず材料の確認ですね、えー。ベーコン、トマト缶、玉ねぎ。この3つがあればとりあえず大丈夫です。で、そこからあったほうがいいなというもので、 ハーブ類だったりとか、あとチューブのニンニクショウこれは結構おなじみですね。あとコンソメとか、そんな感じですかね。で、スパゲティはもちろん必要ですけれども、とりあえず最低玉ねぎ、ベーコン、トマトパン、この3つがあれば大丈夫です。で、今回からこんな感じ で, です、ね、僕が手 書, きで<笑>手書きでレシピを書きましたので、 パソコンからご覧いただいている方はですね。ちょっとこの動画の詳細欄の方からこのレシピの画像をダウンロードしてですね。印刷をして活用していただけると嬉しいなというような感じです。えー、と話が戻りまして。ベーコン、玉ねぎ、トマト缶この3つがあれば大丈夫。そこからプラスアルファはですね。ま徐々に揃えていたりとか、もし家にあったら使ってみたりとかしていただけると嬉しいなというような感じです。 で、ベーコン、うん、家に常備されてないよという方もいらっしゃると思うんですけれども、冷凍しておくと便利なんですよ。今これ、僕は冷凍のベーコンを使っているんですけれども、スーパーである程 度, ある程度 ま, と ま, まとめて、このスライスベーコンを買ってくるじゃないですか。で、こうラップを敷いて、2枚ベーコンを乗せて、ひっくり返して、で、またさらに2枚ベーコンを乗せて、ひっくり返して、2枚乗せて、ひっくり返して、で、そのまま冷凍庫を入れておけば、今回みたいにその、ね、欲しいときに冷凍庫から。 取り出して2枚ずつ引っぺがすことができるので、これちょっとおすすめだなと思います。えー、冷凍の仕方とかに関しては、また別の機会に詳しくやってみたいと思いますが、えー、なるほどねと思った方は、ぜひ実践をしてみてください。で、ベーコン。今回は安くスライスベーコンで、手軽にスライスベーコンで済ませていますけれども、できればブロックとか使ったほうがおいしいです。なんでかというと、 このパスタ系のレシピって、そのベーコンのうまみをすごいよく使うというか、このベーコンのうまみが重要なんですよ、最初にオリーブオイルでちょっと揚げ焼きみたいな感じでやるんですけれども、このときにこのベーコンの旨味が、ね、こうまみがぎゅっと詰まってたほうが、仕上がりが全然おいしくなるので、えー、本気で作りたい方は、気合いで作りたい方は、ここからマジでおいしく作りたいぜという方は、ベーコンにお金をかけると一番いいかなと思います。 ベーコンは安ければそのスライスベーコン 100g98 円くらいから特売品とかあったら売ってるんですけれども、まあ、できればそういうんじゃなくてブロックで塊で買ってくると仕上がりがぐっとおいしくなりますので本気の方はそういったものを用意するようにしてみてくださいで次はとりあえず玉ねぎの切り方って感じですかね、えー、玉ねぎ今回中華用のサイズだったら1個丸々使って大丈夫です半分はみじん切り半分はスライスにしていきますでまずみじん切りにするんですけれども ななんとくかかりますかね。ここにヘタがあったとするじゃないですか、玉ねぎのヘタがで、とりあえずこう横からこう包丁を入れていきますみじん切りっていろんなやり方があるんですけれどもとりあえずこのヘタがあったらこう球体に沿うような感じでたたたと包丁を入れていきます、えー、そのままズバンとやっちゃうと玉ねぎがセパレートしちゃうのでそれに気をつけてくださいそうするとこんな感じで串型形といいます か, なんていうか、まあ、細くなるので ここからさらに、また球体に沿って、こっちを入れていくと。トントントントントントントントントンと。で、ある程度のところまで来るとですね、すごい切りづらくなってくるので、これです。そしたら、あとは、こう立ててあげて、ヘの周りを こ, うこそぎおるような感じで切ってあげるといいかななんて思います。もう一度言うと、ここにヘタがたつするじゃないですか。 とりあえず、包丁をこう球体に沿うような感じでパンパンパンパンパンパンパンパンと入れていきます。ゆっくりで大丈夫です。でそのときにこう、ね、包丁を入れすぎるとそのまま玉ねぎがセパレートしてしまうので、それは気をつけると、先っぽは残しながら包丁を入れていきます。でそれができたら、こっち側からまた球体に沿うような感じで包丁を入れていって、最後の方は切りづらいので、これを立ててあげて、蓋の周りをこそぎ落とすような感じで切ってあげるといいかなとないう感じですね。 えーまあ、みじん切りといろんなやり方がありますけども僕はそんな感じでやっておりますでもう1つの玉ねぎはスライスですねうん生姜焼きのときと同じような感じで こ, のヘタここにヘタが当たるとりあえずヘタだけスカンスカンと切り落としてあとは 5mm 幅くらいに切っていってあげれば大丈夫です、えー、今回僕は結構大きい玉ねぎでやっちゃったんでこれた玉ねぎ多いなと。 もういながら調理をしているんですけれども、た玉ねぎが多くてもおいしくなくなっちゃうことはないので、1個丸々使ってもいいかなという感じですね。で、まあ、隣でちょっとベーコンの調理をしているんですけれども、話は変わって炒め作業の話です。このベーコン、一口サイズに切ったら、たっぷりめの、たっぷりって言ってもそんなにジャバジャバじゃないんですけれども、大さじ 2, つくらい大さじ2杯くらいのオリーブオイルを入れて、こうフライパンを傾けて、こう。 オイルがたまるように仕上げて、その中でこうねベーコンを揚げるような感じで焼いていきます。ひたひたにつけるような感じですよね。さっきも言いましたけどもこのベーコンの旨味がすごく大事なので、この時に油にベーコンの旨味をこう溶かすと言いますか、えー、引き出すと言いますか、ベーコンの旨味を移してあげるわけです。軽く焦げ目がつくぐらいまで弱火でこうねコトコトやってあげるといいかななんて感じですね。である程度焼き目がついたら今みたいに玉ねぎをバーっと入れて。 ここからドドドドドと炒めていきます。で、隣でもうパスタを茹でる準備をしていますね。まあ、そのくらいすぐできてしまうということですよ。で、彩りを考えてピーマンも入れたほうがいいかなと思います。食べ物、特に洋食なんかに関しては、黄色と赤と緑、この3色が入っていると、やっぱり 見, る見た目がすごく良くなるんですよ。なので、今のところね、 黄色と赤はあるけれども、緑がないので、ピーマンとか入れて緑を加えてあげると、もちろん美味しい、味としてもおいしいんですけれども、見た目もぐっとおいしそうになるので、ピーマンも入れていただけるといいかなとないう感じです。で、ピーマンは半分に切って、こんな感じでヘタを取ってあげて、で、まあ、種が残っているとおいしくないので、種が残らないようにこうきれいに除去してあげて、で、そこから細切りという感じです。 えー、ぶつ切りにしてもいいんですけどもパスタとの絡みやすさを考えたら細切りのほうがいいかなと思いますまあどんなお酒でも大丈夫なんですけどねなんて、まあ、そういったわけでピーマンも加えたほうがよいかと存じますそんな感じでしょうか、えー、一応レシピの方にもですねそんな感じで切り方というかコツといいますかポイントが書いてありますのでこちらも参考にしていただけると嬉しいなというような感じです で、まあ軽く塩、胡椒とかしてあげれば十分ですね。えー、このとき特別にポイントはないかなと。そのベーコンを揚げ焼きする以外のポイントは特にないですね。えー、そしたらもう切るものは特にないので、まあもないと、とないととかあって、えー、その炒め物の様子を見ていきましょう。という感じでしょうか、えー。ハーブ類なんですけれども、できれば、 たうがやっぱりしくなりますよね。うんオレガノ、バジル、ローリエ、この辺は置いておくとよく使うので、100円ショップとかでも売ってますし、ぜひともおうちに1つずつあるといいかなと思います。このトマトソース系、トマト系ソースとかにもすごいよく使うし、ハンバーグとかに使ってもいいと思いますし、何かソースを作ったときに必ず重宝しますので、そんなすぐに腐るものではないですし。 あるといいかなんかお店の味にぐっと近づくような感じがします興味がある方はオレガノバジルローリエこの辺りを用意していただけるとうれしいですで炒めてます炒めてます正直もうこっからあとトマトから入れて煮込むだけなんですよねそんなに難しいことをしているわけではないのでうんもう炒めて煮込めば OK っていうような感じですであれば 生姜とニンニクのチューブですね、<音楽>まあ、この辺を少し付け足して、香りをつけてあげるといいかなとないう感じでしょうか。で、ある程度もう玉ねぎ、えー、ピーマンに火が通ってきて、少ししんなりしてきたら、もうそのままトマト缶を入れていきます。うーん、まあ、どのみちしばらく煮込まなきゃいけないので、そんなに火通ってなくてもいいんですけど、まあ、ある程度しんなりしてきたら、もうトマト缶に葉を入れるといいかなという感じですね。トマト缶は うん、ホール缶とカットトマトなんかダイスカットとかいろいろあるんですけれども僕としては丸ごと入っているホール缶の方がおいしいかなと思いますやっぱりトマトのゴロゴロ感があった方がいいですねすごい食感がよかったりとかするので で, できればホール缶でうんでもダイスカットでも大丈夫です、うん、正直まあ1缶100円ちょっととかで売ってるんですよでこれ全然腐るものではないのでなんか家に常に23缶ずつ 2、3個ずつ置いてあると、まあ、今回のトマトソースはいつでも作れるかななんて思うんですが、どうでしょうか、僕はいつもこのトマト缶2つ3つぐらい必ず常備しているんですけれども、まあ、よくトマトソースを作るということです、そんだけ楽だよということ。で、まあ、なんかいろいろと始めましたね、えー。あったほうがいいものの材料の話をします。とりあえず、ハーブはさっき言いましたね、オレガノ、バジル、ローリエ、この辺を揃えたほうがいいよということ。であとコンソメ。 うんコンソメもやっぱあったほうがおいしくなります。和食はめんつゆ、中華はウェイパー、洋食はコンソメ、こんな感じです、僕の中では。で、コンソメもキューブのやつあるじゃないですか。このなんうんですか8個入り、7個入りくらいの。ああいうのじゃなくて、さらさらしている流状のほうが絶対に使いやすいので、今からコンソメ揃えるよという方は、流状のほうを揃えていただけると嬉しいなという感じです。単純にキューブだと1個、2個、3個。 でしか分量を調節できないけれども流状のほうだったらさらさらさらって感じで使えるので僕は絶対に流状のほうが便利かなと思いますでにんにく生姜に関しては本当はこれチューブじゃないほうがいいんだけれども手軽さを考えるとやっぱりチューブのほうが楽なではなのであん感じですよね、えー、で、オリーブオイルもサラダ油でもいいんですけれどもオリーブオイルがあったほうがちょっと仕上がりがおいしくなるかななんてという感じです で、トマト缶に入れて、そのバジルとか生姜だとか、っていろいろ入れました。であとここから5分、10分コトコト煮込むだけです。隣でスパゲッティを茹でるので、そのスパゲッティを茹でている間、えー、弱火でコトコトしていれば全然 OK という感じですね、えー。他に何か言うことあったっけかな。特にないんだよな。え、もう特に言うことはないです。あとはスパゲッティを茹でて食べれば OK! あっ、茹でてる、茹でてる。 なんんか暇だったんですよね、この時とりあえずたくさん動こ う, うと思ってたくさん動いてたんですけども、えー、スパゲティ時間どおりに茹でて茹で上がったら、まあ、ソースと絡めればいいだけの話ですよ、えー、盛り方としてそのお皿の上にこうスパゲティをそのままボンといってトマトソースをパッとかけるようなやり方でもいいんですけれども、まあ、今回はそうじゃなくて少し合わせるようなやり方でやっていきます えー、とりあえずスパゲティをバッと開けたら、トマトソースをです、ね、フライパンのほうに開きまして、えー、このあとにやるんですけれども、開きました、フライパンのほうにトマトソースをです、ね、食べる量だけちょっと分けまして、で、少し火にかけて温めながら様子を見ると、でそこからもう茹で上がったスパゲティをです、ね、食べたい分だけダ、ダ, ダダダダといって炒め合わせれば OK という感じです。うん最終的に粉パセリとか、 あと、クレイジーソルトとか、あとタバスコとか、パルメザンチーズとか、えー、そういったものがあるとまた、こうね、仕上がりがぐっとおいしくなるかなと思いますけど、まあ、この辺もあった方がいい材料っていう感じですよね、えー。クレイジーソルトをね、最終的にパパパパッとやってもいいですし、粗びき、胡椒ょとかも パ, パパパッとやってもいいと思いますし、パルミジャノレッチャーノ、えー、パルメザンチーズですね、要は。パルミジャーノとかをこう、ね、すりおろしたーっと入れても、すごいおいしくなりますし、この辺は冷蔵庫にあるもので、 対応して焼きそばのときも話しましたけれども、こういった麺類に関しては基本的にこう、ね、高さを出すような盛り方で、少しこうひねりながら、スパゲティの高さを出してあげると、こう見た目的にすごくおいしくなるかなと、おいしそうに見えるかなと思います。それで、真っ白い皿を使ったほうがいいですね。真っ白いお皿を使ったほうがいいです。できるだけ大きめな感じ。 で、自分で食べるときは別にいいんですけれども、友達に出すときとかはです、ね、やっぱ炒め物すごく大事なので、できるだけ高めに盛ってあげて、そして、大きめの真っ白なお皿を使ってあげて、で、もし盛り付けしているときに、お皿が汚れてしまったら、キッチンペーパーとかで少し拭き取るくらい、愛情を注いでてもいいかななんて思います。あクレディーソルトいってますね。で、タバスコ、あ少し僕、辛いの好きなので、タバスコ、わらわらわらと。 やっておりますでまあ完成こんな感じですどうでしょうかちょっと同時進行にやってますからなんか大変そんな感じしますけれどもこれまあ落ち着いていれば全然簡単です工程をまたその改めて説明させていただきますととりあえずまあベーコンと玉ねぎとトマトこれだけあればいいよということ、うん、とりあえずベーコンを一口サイズに切って玉ねぎは半分はみじん切り半分はスライスそしてそれらをまずベーコンを弱火でコトコトと えー、煮詰める感じで揚げるような感じで炒めましてでそこから玉ねぎを入れてバーッとで、トマト缶入れてガーッとやればとりあえず一番シンプルな素材というか一番シンプルなレシピですよねでそこから入れた方がいいものとしてはファーブルだったりとかピーマンだったりとか生姜だったりニンニクだったりとかコンソメだったりとかするような感じです、えー、いきなりそんな完璧を目指そうとせずに、えー、皆さんのご自宅にある 材料、プラスアルファで考えていただけるといいですね。いきなりそんなんで全部このハーブとかも買い足すと、すごい偉い金額になってしまうので、高くついてしまうので、まあ、じゃあちょっと今回ハーブを手出してみようかなと、今回ちょっとニンニクショウを買ってみようかな、今回ちょっとコンソメを買ってみようかなみたいな感じで、どんどん徐々に徐々にプラスアルファしていくと面白いかなと思います。そんな感じです。 で、まあ、何度も言いますけれども、かくこんな感じのレシピを用意していますので、えー、パソコンからご覧の方はです、ね、ぜひ印刷をして活用していただけると嬉しいなというような感じでございます。イエス。そんな感じでしょうか。ぜひ作ってみてください。はい。じゃあ、そんな感じで今回も終わりにしましょう。すごく長くなりましたね。お疲れ様でございます。ぜひ作ってみてね。うふふふふふということです。あ、えっ、ー、と、次回はミートソースです。えー、ミートソースでいきます。 それではまた。近いうう。<笑><笑>